はい、<笑><笑>はい。それで、えー、でははすすね、ね、次はちょっとと首の方し、ねはい、していのを、ね、動かしていたいと思い思ます、はいえー、っかた<笑><笑><笑> あ大丈夫ですか、はいああ口でよかった。<笑> ああ、ね、そから入っちゃう、ね、見えない。んですか<笑>い。いえいえ、あの、首を引っ張るためのこのタオルを。を用意します、ね。怖 い, い。感じで。むしろ、ちょっと待って、待って。私、今日帰れるんですかね。正直に帰れるのかな、はい。はい、あの、今日が最後の日にならないですね。<笑>はい、まだ生まれ変わった。怖い。<笑> どういうことことういい感じですね。あー パッカーンされるんですよね。そんでですす、ねはいはいはい、すねねっししていくんです、はい怖いた、ね、ののががが手手手位置が難離、ねはい、<笑>離れます、ね、手が手が離れま、はい、でそのままま これで、あのこうからポキポキいって。 Yeah. <laughs>